こんな質問をいたただきました先日、YouTube の篠原丈一郎さんのチャンネルで小室圭の母親はなんか東京の貧民屈の出身でさらにルーツが藤沢の童話だみたいな話をしてたんですけども本当でしょうかもう気になって眠れませんということなんですけども、まあ、結論から言うとですね 篠原丈一郎のことは基本信用しないで、まあ、気にしないでよく寝た方がいいんじゃないかと思います。僕、基本的にね、あの篠原丈一郎とね、須田慎一郎はあまりあの信用しないことにしてるんですね、まあ。とりあえずこの童話の話については。で、須田さんのね、須田さんじゃないわ、えっと、篠原さん の, あの YouTube チャンネル、まあみ、見てみましたよ、その街頭の動画を見てみたんだけども、なんかね、 いやもう、バンされてしまうから、なんか地名出せないだの、名字を出せないだの言ってるけども、いや、地名や名字をね出してバンされるんだったら、うちのこの神奈川県人権ケアセンターなんて、何回バンされてるんだって話ですよ、別にいいじゃないですか、その地名とかね、その名字出しても。というか、そういうのを出さないと、信憑性が疑われるんですよね。 そんな軍服マニアのおじさんがですよ、いきなりその小物系のルーツが童話だの言って、そ信用できるわけないでしょ、で、言えばいいじゃないですか、じゃあ、童話ってどこの童話だっていうのもね、で、名字がなんだっていうのもね、もうついで言うなら、の宗派が何かっていうところもね、その藤沢の童話、あの藤沢についてはね、ブラク担保してるんで、ぜひね。 ご覧になってくださいこのチャンネルで実際藤沢探訪してるんですけどもまあ行っても何もないですよまあ一応一応はね部落というかまあそれなりにあの中村さんとかね結衣さんとかそのまあ、神奈川の部落に多いような苗字の家が何軒かあってまあ多分まあ、まあそこのね日蓮衆じゃないかなとは思うんだけども、うん、でもあそこは確実にあれ未指定ですからねあそこを出身でどうはだの でもねあんまりちょっと実感がないかなっていう気がするんですよね。でその篠原さんがそのぼかしてた名字が何かっていうことですよ。まあ確かにね中村さんとか、まあ、さらに結さんだったらねかなりそのブラック。 出身というか、まあ、その選民にルーツを持つっていう可能性はかなり高いと思うんですよ。だけど、藤沢未指定地区ですからね。で、それで、その東京のその貧民窟に行っていても、まあ、東京の貧民窟なんて、あそこもね、その相当いい加減なもんですよ。 そのまあ、東京といえば、ね、あの断罪門とかいるけども、まあ、でも断罪門さんの子孫はもうね、もう完全に明 治, 明治期にはもうね、もう平民になって、であんまし、童話だの、部落だの、解放運動だの、全く関わってないですから、うんだから、いや、それを言われたからどうなのかなっていうところがあるし、まあ、とにかくね、僕としてはその地名を言えよと。 名字を言いなさいと、それがなければ何にも信用できないですよと、特にあのね、篠原丈一郎なんだから、余計に信用できないわけですよ。だから、まあ僕としては、まあ基本的には信用しない方がいいんじゃないかっていうふうに思います。まあ、篠原さんね 反論あるんだっから、いや別にそれ言ったからって言って別にバンされないんだからそのなんか YouTube でバンされるとはんだのっていうのは僕はそれは理由にならないと思いますよ、そうやってなんかぼやかしてなんかいかにもなんに匂わせてなんか信憑性がありそうだなんかそういう感じのことを言ってるんじゃないですか。 で あ, まあ、あと単純にね、も う, もう小室圭とかね、その界隈にもう粘着するの、やめた方がいいんじゃないかと思います、もうあの人もね、もう完全にあ結婚してしまったら、もう詩人なんですからね、うんまあ一応そう、税金使われてるとか言われてるけど、まあなんだって受かったんでしたって、なんかニューヨーク の, あの弁護士の試験に。 だから、まあね、まあ、ほっとけばその独立し、だいたいそうやって、ね、粘着する人がいるから。あの人らに税金使わ な, ないといけなくなってるんじゃないですか？もうほっといて、もう一般人ということにすればね、もう。 もう何もお金も使わなくていいわけだから、いいかねもうあの小物系関係にね、あの粘着するのやめたほうがいいしで、さらに小物系の母親は童話とかいう、藤山の童話とかいうあたりでね、僕は相当そ、そういうことに粘着して意味あるのかっていう気もするんですよ。うん、それは まあ、奈良県とかね、まあ、高知とか四国とか鳥取県の童話とかだったら、まあ、そこはあそこはね、もう解放同盟の組織率高いんで、まあ、それは解放同盟との関係もあるかなというふうにはね、疑われるかもしれないけども、でもあの、小室さんの母親はあんまり解放同盟とか同な団体関係ないんじゃないですかね。うん、だからそこでなんかその、同和っていうのもね、大体ね、その。 ね、その住所、本籍地を、ね、適当に童話地区に移しちゃ童話ていうふうに認定されるような、そのいいか減なもんなんだから、その篠原さん、童話だって言うんだったら、じゃあ、どういう理由でね、どんなふうな理由でっていうのを、ちゃんと詳細に説明しないと、単にあいつは童話だって言ってもね、それは、ね、単純にたまたま童話地区に住んでただけかもしれないし、本籍がたまたま童、ね、話地区に置いてあるっていうだけなのかもしれないし、それだけで童話って言われてもね、まあ、相当いいか減な話なんで。 そのどんな風に童話なのかっていうことをちゃんと詳細に説明しないとですね、うん、な出ないと全く意味のない話だと思うんですよ。ということでね、まあ、基本、うん、篠原丈一郎さんの話なんか信用しない方がいいですっていうのは僕の考えです、あちなみに、菅田真一郎の話を信じない方がいいっていうのはね、あの前にあの人ね、なんか、部落の地名にはなんかね、その部落と分かるように、こっそりとこう政府がね、その記号を隠したみたいな、陰謀論っぽいことをっ 言ってたんでもうそれ以来僕信用してないんです。うん、ということなのでまあとにかくあの界隈の話っていうのは僕はあの今日捨てて聞いた方がいいです。あの一方でねこの神奈川県人権ケアセンターはちゃんと地名も出すし名字も出すしちゃんと文献も示すしね。で まああのねこのリスクをかけてね常にやってるのでだからうちをね信用していただければと思います、まあもちろんうちもたまにねブラック担保を外すこともあるんだけどもでも外したら外したなりにちゃんとそのことは説明するしね一応、その第三者が、ね、あの審議をチェックできるようになってるからこそあこと、ね、でいろいろ文句を言われるっていうところもあるので、うん、僕はちゃんとそのあたりオープンにしてやってるので、まああいう。 ああいうね、ちょっと似合わせをしてそれで丸投げして終わりみたいなそういう人たちは信じない方がいいと思います。ということでねあの質問いただいたのでそれに対するあの回答でした。